マイナス2度。うん寒い。普通ですよ。ああ楽しみだな。えええ。タ<笑>ケ持ってきた？持ってきた。本当に？あ下爆じゃん。えもう今日忘れたらもうバカだろう。<笑>あれここでよ。毎回バック。 鍵持ってきたって、急に聞かれたからさ動揺しちゃって<笑><笑>もう埋まってた ま, また埋まってんかい<笑>嫌な音がしたんだよね<笑>雲一つないテーブル ュ、デジャビ ュ, ー<笑>ャビュー。なんかこれ前ここに来たことがあるような気がするんだけど昨日なんで昨日もしかしたら UFO にアブダクションされて来たことがあるのかもしれない何言ってんのおめ<笑>スコップ 昨日キャブ。 フフフフフ。う ない<笑>転んでウインカーが割れました。<笑>えー<笑>ウインカーで？でも大丈夫。レンズはもう一もう一セットあるから。 ちょっと悲しいけど<笑>バイクは滑らないんだけど人間の足が滑るあれじゃ持ってけばよかったうん持ってこうかって言ってたんだよねオルゲイって言ったんだよねごめんねごめんね<笑> 水がてるどうだろうかやっぱローモードだと駆動力が強すぎるねうん棚、うん、水楽しいよ OK 牧場向こうまであのスノーボービルの跡が、うん、あってそのスノーボービルの跡を乗っていけば上まで行けそうだから とりあえず車出して<笑>そうだね埋まってるからねもう う, んうん、<笑>う帰ってこれたじゃん なんかすぐだよ<笑> ハハハハハハハうハハハハハハもハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハちハうとハハハハハハハハハハ <笑>ちょっと場所変えよう、うん、<笑>ダメだ<笑>何飲んでるん、はあ、リポでく<笑>た<笑>もう飲むの<笑>いいじゃん<笑>もうくたびれ大丈夫あのカロリー気にしなくても、うん、ラ, ライトだから<笑>ライト<笑> そっない。ああ。リボレーが染み渡る。<笑>もうやだもう。もうやだもう掘るの。<笑>ていバイクうまく走れねえさ、ウィンカーも<笑>。かけちゃうしさ。<笑>ああ、もういいよもう。<笑>ご飯、ご飯にする。<笑>まだ早い。まだ早いよね。 ああ。 え<笑>歩くの歩くの<笑>戻ってくれた<笑> ハハハハ。 い<笑><笑><笑>もう一回行ってみます。はい <笑>ああもう狂えた息切れがあ、暑<笑><熱>い<笑> 埋まっちゃった。<笑>掘る。掘るの。掘るの。るの<笑>はい、じゃあアクセルを持ち上げるからね。せーの。はい、入っといで。 腰を浮かして。<笑>じゃあ持ち切りよ。せーの。よいしょ。はい、せーの。よいしょ。しょ頑張れ。 Non, deux gens. ごめん。まあいいや。お い, いるんですね。はい。<笑>私壊した。いや、別人なの。バラしてみて直しちゃいいんだよ。<笑>こんなとこ走らせれバイクだって機嫌悪くなるんだよ。<笑><笑> おおお昼お昼、はあ、お今もう一、ん、回、うん、<笑>行ったバイーなんでちってくる。 バイク壊れちゃったのかな壊れちゃいねえ壊れちゃい、壊れちゃいねえよ。もうそろそろやめとけっつことなんじゃねえの。<笑><笑>いいんだよ、バイクなんか。あとで直しちゃいいんだから。<笑>大した問題じゃねえよ。ば<笑>らして直る、ばらしてもい直るんだから<笑>。もう古いからね。<笑> 20年ぐらい ?20 年、うん、1980年代だから。20年じゃん。 30ああこ、うん、いいじー<笑>っててっしこしだ。あ, ー<笑> あ, ーあー 天気がいいよねー、うん、楽しかった楽しかった<笑>なかなか走らないもんだなと思って<笑>走んねよね走んいいやスパイクタイヤ前へ走った時はさアスファルトの上だったじゃん凍っててこれ雪も1 0ンチぐらいだったからかもうちょっといけるかなと思ったけどダメやっぱ細くてね太いの履くっていうのはダメ な, の<笑>ないの だって雪専用になっちゃうゃ。<笑>でもほとんど乗らないじゃんいや。いいの、もったいない、こんなの改造する。<笑>これ改造するんだったら、違うの、バイク買って改造するわ。<笑>はあ、まあ、うん。いいんだよ、俺は。ああ、もう。死ぬかな。 年取って、まあ、どういう状況になるかわかんないけどその時に「あああの時食べたんで雪楽しかったな」とか「ああカップヌードル美味しかったな」とか「ワンタン美味しかったな」とかって思って死ねればそれでいい<笑><笑>あれやっとかよかったこれやっとかよかったなんて後悔しながら死にたくね<笑>いただきまーす うんカレー<笑> ち, ょちょっと早い<笑>よしどうーだ、えー、チ, ーズチーズカレーって俺初めて食べるかなそうちょっと違うっけ、うん、去年美味しいって言ってた<笑>あそうっけ全然覚えてない<笑>うん、なんか こういうとこでカレーっていいよねあ、うんたもんいいけどね今日はね体力使うの分かったからねカップ麺にしましたうんおい、うん、しい、うん、外のご飯ってなんでこんなおいしいんだろう うんこの白いご飯はここに入れるってことがいい<笑><笑>ですよね。 うん、謎肉ってさ、ちょっと中フフフフフフフフが美味しいよね。フフフうフフフフ うわもうカップ麺のスープにご飯いらない人男って考えられない俺はうん、うん、おいしいですよ、うん、今日いっぱい働いたからね、うん、体力使っ て, る, 体力使ってるね<笑> <笑>なんて盛りだくさん<笑>あ梅こぼちゃおいしいおいしいよねーーあれ最高だよねーねーてかカレーヌードルおいしいよねおいしいカレーやっぱいいよねあったまるし。 ワンタンスープカレー、つぶ、ワンタンカレースープとかないんかね。ないよね。出せばいいのに。うーん、でも、うちしか買わなくない。<笑><笑>あれば、でもいいよね。いや、いや<笑>えそんなに払う。いや、うちしか買わねえと思うよ。 なんでへよ。<笑>なんかちっちゃいマル、ま、ちゃんじゃないやつで。ああなんか。んかいろんな味の子だ。卵だったりとか。五色入りぐらいのでなそうそうそう。なんかあった。でもどうなんだろう、ね。でもダメだよ。ちっちゃい。うん、ちっちゃい。うん、そうやっぱこのこのデカスじゃないとダメだね。ああ梅こぶちゃおいしい。うん、ああ。 このために生 き, てた生きてるっていう感じまぶしい<笑>サングラス嫌いだからさん<笑>なんかダメなんだよね に焼けるんだよ。夏でも真っ黒はあんな。冬も真っ黒。あ, あ、夏じゃねえ。冬でも真っ黒。うわ。お前、こぼち美味しい。はい。はい<笑>。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。あ, あ、今日はもう美味しいご飯で、う。ん まあ、まだ帰ってないけど無事に終わって嬉しいですよこういうのもすげえ雪なんだけど<笑>ああ<笑> どうん。 哈 <laughs> 哈 ん